本番行きますよいカメラオッケー音オッケー役所オッケーよーいっスタートどうもみなさんこんにちは監督ラボの監督です今回はですね歯ブラシをやっていきたいとやっていくって何をやっていくのか分かんないけどね なぜ購入したのかと言いますと、こういったユーチューバーをやることによって、自分の顔をさらけ出すんですよ。ただのコンディション。口は隠れてるんですけども、やっぱりそのこだわっていきたい。簡単にできることだったら、もうどんどんどんどん取り入れていきたいわけですよ。はい、というわけでですね、今回は歯ブラシ。しかもですよ、電動歯ブラシというものをですね、購入しました。amazon でね。 普通の歯ブラシと電動歯ブラシですね。調べたところでは、電動歯ブラシの方が比較的おすすめ。細かな振動が歯に当たるので、歯石が取れる。歯食ケアだったりです。きめ細やかに磨けるところですね。いきなり高い1本買うよりも、まずは入門。まず安くてレビューが高いものをですね、今回購入しました。価格に関してはですね、本編最後に公開しておりますので、ぜひ興味がある方は最後まで見てください。このチャンネル、商品レビューを中心に、多ジャンルなチャンネルとなっております。興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録、 しててければなと思っておりますこちら一つですねちょっと見てびっくりしたのが購入したのがブラシモというところなんですが到着した商品がですねどこにもブラシモって書いてないんですよねここソニマートと書かれております裏もですねソニマートここの部分もソニマートここもソニマートえ明細表見ましたところですねやっぱりブラシモと書 か, かれてるんですようんこれはどういうことですかねまあとりあえず開けてみましょう まずは説明書ですね。はい、日本語と英語表記で書かれております。この三つが入っております。中身なんですけども二本入っております。えっ、ー、とこれは多分替えのブラシですね。タイプ C の USB ですね。はい、でお待ちかねの電動歯ブラシ本体です。はい、こちらですね。あ、ここにここで USB 充電できるそうです。 ななんか未来的な感じがしますねすごいもうツルツルうんやっぱりですここソニマートって書いてますねソニマートでいっかソニマートを買ったということで向きは特に関係なさすあ関係あるね関係ありますはいこんな感じですねここ一回押してみます強っ こちらの歯ブラシにはですねモードが4つございますクリーンセンシティブホワイトポリッシュ押すことによって体験してみたいと思いますクリーンは歯をきれいにするとき結構強いなこれは変わるわ次行きましょうセンシティブちょっとじゃあ歯磨きをつけてやってみますかのにをリセットし口臭を防ぐライオンカラクテもありますこれとても爽やかなミントなんでとてもおすすめです歯磨き粉をつけたのでちょっとやってみたいと思います うわちょっとだって電動してるところにさクリーム状をつけたらもう飛び散るの当たり前よね<笑> ち, ょちょっと待ってちょっとあだ舐めるな口に入れた時に押せばいいんだよとりあえずもう一回挑戦させてください口に入れた中でスイッチを押してこれクリーンうんうんうんうんうんうんえ、うん、うんうん怖いとうんうんうんううんうんうんうんんうん 对 <laughs>。 4つのモードを試してみました。なんかね、口が本当に爽やか。最初はですね、衝撃が強いかなと思ったのですが、もう磨いた後に、あ、磨いたなっていう感がすごい変わります。毎分3万1000回転。も早すぎてわかりません。サイトには1回の充電で約4週間持つそうです。充電はちょっとこれですね、長いんですけども、で、本体なんですけども、防水機能付きです。本体丸洗いできちゃいます。オートタイマーというものがありまして、2分経過しますと自動的に止まるというシステムだそうです。でこちら の価格なんですがアマゾンで当時購入した金額です2495円で購入いたしましたかぶろうオ音 OK やし OK 用意したえー約1週間ぐらい経ったんですがやはりです普通の手動でやるよりも磨いた後のスッキリ感が段違いにいいです、えー、まずその1回湿らせて、えー、歯磨き粉をつけますそして歯磨き粉ですね満面なく歯にすり込む形にしてからですねスイッチを押すと。 うん、あとはもう口閉じてくださいまあある程度やったら、まあ、あとは一回止めてどうでざっくり磨いてくださいであと縦にやりたい方はですね洗面所下向きながらガーってやった方がいいですじゃないともう結構飛び散っちゃうんで是非ですねこちらコスパすごくいいのでおすすめですえもし興味がある方ですね概要欄にこちらの商品貼っておりますので見ていただければなと思っております 監督ラボの動画ですねこういったいろんな商品紹介ですとかもやっておりますので興味がある方ぜひチャンネル登録をして他の動画も見てくださいまた次の動画で会いましょう監督ラボの監督でした